はいおはようございますラスカルでございます本日はですねもうわかるでしょう<笑>栃木毛かしの ジラフさんに来ておおります、まあ、おそらくですね今回の動画公開される頃には情報もね出てるかもしくは放送もしてるかと思いますのでえお話ししますけれども帝東さんで行っている大食い王という大食いのね大会の番組がございまして今年はですねそちらに参加をさせていただきましたでそのためにですねちょっとダイエットというか体の調整のためにしばらくですねラーメンの禁止でお酒の禁止をしておりました で無事ですね、えー、大会が終わりまして僕にとってのこの一番のご褒美でございますね、まあ、ご褒美というか、えー、僕のもう原点でございますこちらのジラフさんで我慢した分大好きなねラーメンで僕のこの気持ちを発散させてもらおうかと思いまして通常のですね ララーーメメンンと辛味噌ラーメンこちらを網盛りの 300g 計茹で前で 600g ずつ頂、えー、い, いていこうと思いますえー、普段と違ってですねえー、とんでもなくでかいもので大食いとかっていうわけではないんですけれども、えー、もうシンプルにですね、えー、僕の今日はご褒美会ということで楽しませていただきたいと思いますありがとうございますいただきますうわはい ということでですね、ただいま一杯目の、えー、こちらですねラーメンとメンマとカ焼きとトッピングもいただきました。えー、ごめんなさい。えっ、ー、とちょっと動画ということを忘れるぐらいですね楽しみですので早速ですね引き立ていただきます。もうスープ飲ませてください。<笑> 我慢してた調整期間っていうのがまあ、約2ヶ月近くですよ、えー、完全に我慢しました我慢してよかった<笑>ちょっとねこの麺をねみんなにも見てほしいわこちらですよ<笑>たまんねえな ね、あの2ヶ月我慢して食ったってい う, もうこのためだけに頑張ったみたいなもんですわ<笑>、うん、うまあ まんないょそしたらちょっとですねこちらの卵ですね。 かば焼きという商品なんですけどこれとね麺めっちゃいたいと思いますこれをこうするわけですよこれは本当にやばいですちょっとこれいただきますね ジラフさんのラーメンっていうのは比較的にねこういった系統の中でもかなりね甘みが強いんですよでそこにね山椒の効いた漬け卵をつけるとまろやかになるんだけどちょっとその香りとかねピリッとした風味がねもうアクセントにほんとにうまいんでこれはね絶対に食うべき<笑><笑> このあと2早めいただきますんでこれからこのラーメンに関してはしらずに食います楽しませてください とというこで本日ですね2杯目2杯目で最後ですねまあ美味しい時間幸せな時間はあっという間ということで2杯目にいただきますのがこちらですね辛味噌ラーメンでございますえ僕の動画ではですねえーラーメンもこの味噌の方もですね何度も動画で取り上げておりますが毎回ですねこちらのジラフさんは研究に研究を重ねて常にねブラッシュアップしておりますので今のこの味噌ラーメン楽しみですが早速ねいただきます <笑>うんうま以前のねこの味噌ラーメンに関してはいろいろピーナッツ系とかが入ったりとかしてどっちかっていうとね担々麺っっぽいイメージだったんですよでも今回のに関してはこの辛みとスパイスの風味っていうのかななんかそういったものをすごくしっかり感じるスープになってて本当にねカレーと言われたらカレーかもしれないと思うようなスパイス感もうねわからないです 何が起きてるのかこのラーメンに<笑>めっちゃうまい<笑>うわーこれをジデルライブス ここ で, ですね、この辛いメンマですねこの辛い味噌には絶対合うと思いますんでピリ辛メンマをこれ贅沢に久々にこれだけでもいっちゃおうこれ食うとめちゃくちゃビール飲みたくなるんですよねあラー油とメンマとこれ全てあえた形でいただきます完全体だね ね、このラーメンは結構辛めなんでそれはそれでまたこの生卵絶対あると思うんですよ、うんはあ、うまいもう今日の食レポとかはあとテロップでいいね<笑> 今日の撮影時間は30分にも満たしてないあのね幸せな時間は早いね覚えるのがう本当に今日の動画はねあのいつも見たく編集をうまくしてよりおいしく見せようとかじゃなくてもうね食べてるシーンはほぼフル尺使ってこのままの感想をこの動画では伝えたいと思いますうますぎる<笑> y e a h とということ で, ですね本日はごめんなさいもう完全に今回の動画は私利私欲の動画でございますえー、自分へのご褒美ということで大好きなですねジェラフさんで動画っぽく撮るとかもう編集をどうするとか何も考えずにですね、えー、シンプルに僕のこの大好きなラーメンを久しぶりに楽しませていただきましたジェラさんとのねお付き合いはもう本当に僕が大会に出た直後ぐらいからね撮影でおかいさせていただいてもうそこから多分5年6年ぐらい公私ともにですね させてていいただいてるお店さん員さんでございますがあくまでね好みとしてえ僕個人的にはこのラーメンというものの中で一番好きなお店だと、えー、言い続けておりますが改めてですね、えー、こう我慢した後に、えー、こうやっていただくとこんだけお店回ってるけど一番の好みはここなんだなと、えー、こう数年ぶりにね再確認させていただきました好きすぎるあまりなんで、えー、今回の動画に関してはね正直僕自身もそんなに テロップをどんどん入れたりとかカット割りいっぱい使ってね楽しい動画にしようってうよりかはもうシンプルに我慢したからこそこの求めた味っていうね喜びが出たこの表情を伝えられたねこの動画をそのまま届けたいと思いますので、えー、いつもの動画とは違ってですねちょっと間延びしてしまったりとかカット割りが甘い部分もあるかとは思いますけれども。 えー、本日の動画はそういった動画ということでですね2回でも3回でもこの動画を見てもらって食べたいと思ってくださった、えー、視聴者様はですねぜひこのジェラフさんで美味しいラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がね良かったと思ったら、えー、ぜひチャンネル登録やコメント高評価そしてこちらの来店もよろしくお願いいたしますで最近ではですねサブチャンネルの方も活動を行っておりますのでそちら概要欄からチェックして飛んでみてくださいそれでは、えー、次の動画でお会いしましょう ということで本日もご視聴ありがとうございましたいやーうまかった本当にうまかったまあですね僕はジラフさんとね、まあ、店主さんねこう講師ともにですねお世話になっておりましてホ、まあ、本当にそんな方からのねこう一番おいしいと思っているラーメンこのタイミングでいただけることがね幸せだしやっぱりね最後 改めて僕の中での、こう、ターニングポイントというかね、原点と言いますか、大事なお店だなと、え、思いましたね。ぜひ本当に気になっている方はね、一回ジェラフさんで、このラーメン食べてみてください。もちろんですね、あの、麺少なめとかも対応いただけますので、あんまり食べきれないかもみたいな、自信ないなって方でも、もうど ん, どんどんどんどん僕はおすすめしていきたいお店ですので、 まだ行ってないよっていう方はですね、絶対にこのジラフさんで美味しいラーメン食べてください。で、本日の米編コーナーなんですけれども、前回、チャーシューエッグの旅という新しいシリーズの動画を公開させていただきまして、えー、そちらのコメント欄にですね、皆様からたくさんのこのチャーシューエッグ、ここにあるよというお店、ご紹介いただきました。 重複してるねお店さんもあるので今回はコメントを1件ずつ出すのではなくていただいたお店のチャーシューエッグを画像とともにですね皆様と見ながらここ行きたいななんていうお話ができればと思いますで、えー、今回ですねこのコメント返信コーナーの方で紹介する店舗が3店舗、えー、うち2店舗はもともとそこは提供しているのは知ってまして行きたいなと思っていたお店で1店舗は知らなくて これちょっと行ってみたいなと思ったお店がありましたのでそちらの3店舗を紹介させていただきたいと思いますまずは1店舗目まずは安沢屋さんという練馬区にあるラーメン屋さんなんですけれども、まあ、基本的なメニューはラーメンでチャーシューエッグがランチタイムに5食限定かな。 で確か毎日出してるみたいでして YouTuber さんとかはもちろんですねテレビの方でも取材がされたりとか結構最近では話題のお店さんでございます僕もですねもちろん Twitter 等を拝見していて知っていたんですけれどもここのチャーシューエッグおしそうだよねキングチャーシューとんでもない分厚さでトロトロそうな見た目これはね美味しくないわけがないんだけれども やっぱり撮影でね、お伺いするってなると、オープンの時間って結構混むんでね、迷惑になっちゃうじゃないですか。で僕基本的にはですね、営業終わりとかに行かせていただくことのが多いんですよ。お客様が減ってからね。で、その時間になってくると、まあ、5食だからね、絶対なくなるなーっていうところで、ちょっとね、ハードルが高いのかなと思っております。 ただどうしてもね、このチャーシューは絶対に人生で一度はありつきたいと思ってますので、このエッグの旅、チャーシューエッグの旅でね、えー、行ければいいなと思っております。続いて2店舗目。2店舗目が、とんかつやちおさんという、もともとね、築地にあって豊洲に移転したという、本当に言わずと知れたチャーシューエッグ定食の名店ですね。やっぱりね、ここはうまそうなんですよね。 曜日限定で販売してるらしいんですけれども、ここをね、狙って今もなおこう行列ができると、それぐらいですね、このメニューが人気のお店なので、やっぱずっと僕も気になっておりました。もともとね、妻もここのチャーシューエッグ食べてみたいなんて話もしてたので、知ってる方も多いかと思うんですけれども、まあ、僕自身はですね、まだ食べたことがないので、えー、ぜひですね、動画とか OK であれば、 行っっててみたいなと思っておりますもちろんねチャーシューエッグ以外にもいろんな定食を提供しているのでそういったメニューも合わせてね紹介したいなと思いますそしたら本日最後の3店舗目最後はこちら上野にございます森の茶屋さんということでしてここはね僕知らなかったんですよ見るとメニュー名はねチャーシューって書いてあるらしいんですが、まあ、いわゆるチャーシューエッグのような形でね提供されるみたいでして もともとね僕足立区っていうところに住んでて上野まではね電車で1本だったんでよく通ってたんですけどこちらのお店知らなかったねーやっぱこう美味しそうはもちろんなんだけれどもまあこう馴染みのある地域だったから余計にねちょっと行ってみたいなと思いました いや、このね、チャーシューエッグの旅、やっぱり全国的に見ても、そのチャーシューエッグってさ、提供しているお店ってそんなに多くないと思うんだけれども、こうやって情報をね、いただくと知らないお店とか、たくさんありましたのでですね、えー、ぜひ今後とも、 まあ、前回ね、あげた動画だったりとか、今後あげるチャーシューエッグの旅の、えー、動画のね、コメントの方で、ぜひぜひ、えー、皆様のね、お近くにあるおすすめのチャーシューエッグを提供するお店を、えー、コメント欄でね、ご紹介いただければと思います。いやー、それにしてもね、ダイエット期間で、本当に今も継続してるんですよ。で、普段の食生活はね、かなり節制しながら生活をしてるんですけれども、撮影とかでね、やっぱ食べ物を こう爆発させて欲をね爆発させて食べれるこの人生って幸せだなと思います本当に今後ともですねこういう人生を、まあ、人生をというか人生に花を添えられるねこの美味しい食事ってものをこの動画を通してね皆様と一緒にご紹介させていただいて楽しんでいければと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたしますはいということでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね